안녕하세요유진엄마와함께하는한국어공부시간입니다민아상고니치와유진마마도이시국국오니가운고배경인교심하쇼유진이엄마김영연입니다영연의 o 하정가무지까지인데서 私を呼ぶときに、友人、あまと言えば大丈夫です。友人は、私の娘の名前なんです。今、中学校3年生になりましたけど、友人が子供の頃、私を呼ぶときに、あんま、あまと言いました。 私は今まで10年間ハノゲストハウスをやっています世界のいろんな国から大勢の人々が私の家に参りましたもちろん日本からもたくさんのお客様がいらっしゃいました私の家にいらっしゃったお客様の一人様が ユジニみたいに私を呼ぶときに「おまユジニおんま」と言いましたから私の他の名前がユジニおんまになりました私は25年前に日本の東京で1年半住みました で, も, 日本語は下手ですもし間違えたことがあったら教えてください私は中国にも10年前に6年半住みました中国に住む時には大学で韓国語を教えた経験がありますでも 昔のことだから全部忘れてしまいましたけど今から頑張ります私が日本人が韓国語を勉強する時一番難しいことが何かを見たら発音じゃないかな考えます韓国 日本にないバッジもたくさんあるし日本語と韓国語はいろんな差がありますから韓国語を勉強するときには韓国読み方でちゃんと勉強すれば 韓国語が上手になると思いますそれで私は韓国の小学1年生の国語一記国語読みこの本とヨンゼ大学から出版したヨンゼ韓国語読み この2つ本を使って、全部じゃなくて重要なところを選んで韓国語勉強をしたいんです皆さん勇気を持って韓国勉強が難しい。 かも知らないんだけど、あんまり難しくないんです。はい、韓国式で一緒に韓国語を勉強しましょう。